洗車に必要な道具を言いますまず拭き上げ用の洗車用の吸水性がいいタオル一つとざっと水を吸い取るためのタオルもう一枚それから細かいところを洗うために小ぶりのブラシとちゅっくらいのブラシ。 塗装面やメッキのところを洗うためのスポンジで洗剤ですねカーシャンプーが理想的ですけどもこんな台所洗剤で代用しても大丈夫ですそれから必要に応じてこういった手袋を用意しておいた方が無難かもしれません最初にあまり水をかけたくないところに養生しておきますまずこの鍵穴ですね えー、剥がれやすいテープ、今回はここではマスキングテープを使ってますけど、まあ、こういったもので、ちょっと水が入らないようにしてください。それからもう1箇所、排気口ですね、マフラーの出口、ここもあの形状によっては水が中に侵入してしまって、らにたまってしまって、錆びなど、あまり具合のよくないことが起こりえますので、ここも。 養生して水が侵入しないようにしておくといいと思いますはいこんな感じです最初に全体に水をかけて、えー、ほこりやほこりなどの汚れを水に含ませて落ちやすくしておきます水をかけるときなんですけども、えー、バイクは基本的に全天候型なのでどこにかけても大丈夫なんですがこういったナビの コネクトのの防水のキャップですとかも必ずこうきっちり蓋をしてナビのメーカーによっては、ね、耐水 性, 性があまりよろしくないものがありますがそういったものの場合は取り外しておく方が無難ですねそれからあの上からの水とか前方からの水に対しては問題ないんですけども後方からもしくは下からの水高圧の水というのはですね車種にもよりますけどもエアクリーナーに 水が入ってしまうこともありますので、あまり下からもしくは後ろからはあまり高圧な水をかけない方が無難です。まず水をかけます。全体にかけてください。フェンダの裏なんかは多少高圧じゃないとつませんので、うん、大丈夫問題ね問題ないのでちょっと高圧例えば直噴にして。 それでは、台所洗剤を使って洗うための泡を作ります。洗剤をちょろりと入れたら、水を入れていきます。 でえー、バイクを洗うのは基本的に泡で洗うという気持ちでやってください、えー、泡をたくさん出すためにまず洗剤を入れてその上から水圧をかけていくとこのように泡がどんどん立っていきます こんなふうにスポンジに泡を乗せまして、優しくゴしゴし強くなってですね、えー。塗装面とかメッキの面を洗っていきます。シートもこれで大丈夫。 形が少々複雑なエンジン、シリンダーのフィンとかですね、などはこういったブラシ、もしくはこういう小型のブラシを使って、洗っていきます。これもあまり強く、ゴシゴシやる必要はないと思います。余談ですけども、洗車をした後にですに、ね、エンジンが不調になる場合がまあま あ, あります、時々あります。 その主な原因はこのプラウンコードですね、このプラウンコードがに問題を抱えている、まあ主に断線とかリークですけれども、そういったこと、ね、の洗車をした後にですねエンジンが不調になった場合は、ここをまず最初に疑って、ここ、プラウンコードを交換するというのはおすすめです。ハブですね、ハブとか、ブ、え、レ、ー、ーキキャリパー。この ブラシを使って、ガンガンで大丈夫です。困 っ, ったところは、こういったブラシですると、割と綺麗になるのではないでしょうか。こんな調子で全体を洗ってください。全体がこんな風に泡になって洗車が終わりましたら、水をかけて流します。 きれいに水気を拭き取ってですね持っていればコンプレッサーの高圧空気でよいしょよいしょこういった動く部分ですねレーバーのところとか細かいところのこういった複雑な形状のところの水気を吹き飛ばして終わりですコンプレッサーがない場合はですねきれいに拭き取った後にですね30分ぐらい。 走り回ってくくればです、ね、大体問題なく水気は飛ぶ洗車の基本はこれで終わりますがこのあと今流行りのシリコンコーティングをやります今回は新越シリコーンという会社の KF96-50CS というシリコンを使ってやってみますもともとこんななんか缶に入っているので使いやすいように小分けしたものでやってみます車体は濡れたままの状態で開始です 濡らしたタオル、こ、え、のー、洗車用のあのファイバータオルっていうのかな、よくわかんないですけど、ちょっと汚いですけど洗ってあります。にですねシリコンをピュッピュッピュッと吹きかけます。えー、コツはですねあまり厚塗りしないことだと思います。薄く伸ばしていった方が、えー、後々の作業にですねとても大きな差が出ます。 まあこの段階ではムラとかあまり考えずにですね、薄く薄くビュービュービュービュー塗ってっちゃっていいと思います。グリップはお好みですね。まあ、塗れば滑りやすくなりますから、塗らない方がいいかもしれません。まあ基本的にはあのタイヤの、えー、こういったトレッド面、ブレーキローターここには絶対に塗らないでくださいね、えー。その他のところはですね、全部塗って大丈夫です。ここと これと面特にに気をつけてくださいい絶対に塗らないこのどこでも塗っていいって言いましたけどもこのステップがゴムの場合はですねここにも塗らない方がいいと思いますここ、ね、グリップよりもこっちの方が、えー、危険ですので塗らないでください、ね、一通り塗ったらですねこのまま日陰で23時間乾燥させますどうやらシリコンを定着させるため の, ようための時間のようです場合によっては1週間という方もいらっしゃいました私としては 2、3時間以上、1週間以、2杯もう1日、サッと洗う。まあこの後やりますけどもというのがいいかなと思います、えー、それから最初に言い忘れましたけども、洗車はあの曇りの日とか、こういった日陰でやるのが理想的です。炎天下で洗いますと、洗車の時につけた水、水滴がですねレンズの役割をして、塗装にシミをつけてしまう現象が起きて なかなか具合が良くないのでなるべく日陰もしくは曇りの日に洗車を実行するとよろしいと思いますしばらく乾燥させますと先ほど塗ったシリコンが結構ムラになって乾いてきますそうなりましたら一度水をかけて上に浮いたシリコン余剰分ですねを洗い流します はい、えー、ここまで来たら、養、え、生、ー、テープを探します。洗車用のタオルで、あらかた水気を拭き取っていきます。えー、濡れたタオルで、水気を拭き取っていきます。ここは、の庭というよりは、水気を拭 き, 拭き取るということに洗練します。 らかた水を拭き取ったら最後はムラのないように乾いた洗車用の柔らかいタオルで拭き上げてそしてコンプレッサーがあればエアブローない場合は30分ほど走り回ってコーティングシリコンコーティングも完了です必要に応じてですねこういったレバーの動くところとか ステップブレーキなどのこう 動, く動く部分にです、ね、注意をしてください。